はいどうもどうもお願いしま す, お願いします さ, っきさっきのオープニング取れてなかったからもう一回はい<笑>頑張り頑張 り, 頑張りましょうはい、はい、とりあえず企画説明をするとサブが1 0キロ痩せるそうです1 0キロ痩せる企画ために何キロ走るの1 6 0 0キロ<笑>正解1 6 0 0キ ロ, キ ロ, キロ北海道まではい この愛車愛車名前つけますか何する何トミーにしようか<笑>トミーね<笑>トミー号に乗っ て, 乗ってサブが、はいえー、北海道まで行きます行きますマ ジ, マジで行きます一切ズルなし所持金5万円5万円で決めたことが3つあって、はい、えー、っと、心霊スポット1個行く<笑>えーっと土地で出会った人と動画を軽く撮るはいで美味しいものを食べるズル、はい、しない、はい えー、っとめっちゃ決まってる人ですか<笑>めちゃめちゃ決まってる無理だったらスキンヘッドっていうそうですねでさすがに、はい、かわいそうかわってかでも自分で行きたいって言ってたから行きたくはあったんですよね、うん、何年も俺ももともとそういうの好きだから、はい、行くわけですよ僕のこのチャリ見えるかなこれガチ ガチですね、いいチャリです、ね、ガチチャリカガチャ、はい、ガチャリで行きます、はい、ガチチャリで行きます<笑>今、原宿なんですけどここト、はい、原宿ですねさすがに僕もちょっと行きたいってことではい福島県まで行きますト行っていいですか福島大丈夫ですか福島で、ね、えー、っと、取りだめたからカ、はい、明日の動画あるんですよはい編集しなきゃいけないけど明日中に福島までに<笑> しななきゃいいけですかしなきゃいけない心配です心配だけど<笑>福島行こう福島行きましょう考えたことあると思うんだよみんなでも実際あんまやってる人いないんですけどでも表沙汰にはなってリアルなところでいないから、はい、ドキュメンタリードキュメンタリーで行きたいす、ね、はいじゃあ頑張ってください頑張りますいざ行こうぜトミーゴ行こう <笑>チャリにザコすぎるってマジでザコいっすね<笑>多分3日後にこのチャリ壊れますえ<笑>やめなってチャリザコすぎ問題やろはいどうぞ行っていいよ サぜ行こ う, ぜ う, もう両つ換気しだからね絶対どうしたサブチェーン取れました 棚いい<笑><笑>って飛べないっすね<笑><笑>残り1 6 0 0ロでいいはいどううしたサブ見ようぜ 奇跡起きてるよサブ。マー、まあ、チャリあるよ。おい、俺らが欲しかったメガネ、その<笑>ヘルメットもあるし。十五万、十 万, 万。え、お前ここめっちゃいいんじゃないの？いやめっちゃいいっすよ。やっぱこのチャリ乗ります。そうね、俺のチャリいつか使った方がいいかもね。はい。 イザーラにかされあっっち今は何時間ぐら い, いだこれどっかで。 ちょっと似合ってるぞちょっと似合ってますかおバカみたいに気付いたいいやでも夜ね、チャリこぐの楽しいですね僕は200キロぐらい飛ばしますサブは1600キロこれは前祝いでただついてて簡単だからサブが200キけたときに このチャリを貸そうと思いますやっぱ路面がいるよ、あそこに 俺, 俺知らなかったです、東京に路面電車そうだよな、お前東京民じゃないもんな俺も知らなかったわ<笑> ということではい、8時がと、近いんで、はい、投稿したいんですけどね、それで止まったらね、サブがなんか言ってる、はい、あれですね道間違えましたね、<笑>どんくらい間違ったのいや、5キロ、5キロぐらい間違えましたいや、5キロでかいっていや、でかいですあと何、どうしたの降臨降臨パンクしてますかはい<笑>気づかないうちに なんかふんかだんすね、<笑>さっき<笑><笑>だからお前は今<笑>もう一回言ってて<笑>いやあれでしょさっきより距離が遠くなってるんでしょ、はい、いやまあちょっと遠っきよ0 .1, くなった0 1キロ、1 0 0 m 遠くなって後輪<笑>パンクしたんでしょ降臨パンクしまやめちまえお前<笑><笑>